イカ様女神に天罰を全編よしそれじゃあどうしてこんなイカ様ボタンを用意したのか言い訳を聞こうじゃないか違うのまずは言い訳の前に説明させてちょうだい、うん、日頃から清く正しくうるわしいこの私がどうしてこんなことをするはめになったのかその理由をねうんそれが言い訳って言うんだけど。 まあ、聞くだけ聞いてやろうかえ聞、え、聞くだけ聞いてちょうだいあとカズマさんってばどうしてタバスコなんて持ってるの何に使うのか知らないけどとても気になるから捨ててくれないあ<笑>そうあれは雪の降る寒い日のこと焚き火に当たって冷えた体を温めていると豪華な馬車に乗っためぐみんが通りかかったの おやそこにいるのは人気投票4位のアクアではないですかまあ私は1位でしたが<笑>そんなところで焚き火とはこれだから4位は世界1位として哀れな4位に焚き火に合うさつまいもでも恵んであげましょうええ恵みんなだけに本当か めぐみんが本当にそんな悪役令嬢みたいなこと言ったのか最後のくだらないダジャレなんて言ってなかったら風評被害にあたるからなそうね今のはちょっとだけ盛りすぎたわめぐみんなだけには言ってないし豪華な馬車にも乗ってなかった気がするし実際には一緒に焼き芋焼いただけな気もするわねめぐみんとお芋を半分こする際どっちが大きいかで争った覚えがあるものお前らって俺が見てないとこでもバカなことしてるんだなえ それが理由ち違うわよそれだけじゃないわまずは落ち着いてその手のタバスコを下に置きなさいな<笑>そうあれは春とはいえまだ肌寒い朝お布団の中でまどろんでいた時のことあれそこにいるのはヨンイ先輩ではなくアクア先輩じゃないですか先輩聞きましたか なんでも2回目の人気投票があるそうですよ前回2位として私も頑張らないと先輩も落とすのは順位じゃなく女神の評判だけにしてくださいねっ言われる夢を見たのよ夢かよてか今の誰だよエリス様エリス様なの そんなエリス様にあおられる夢を見たのがイカ様の理由なのかめぐみんと焼き芋焼いたのなんて不正に一切関係ないぜそうよ先輩女神の威厳が損なわれそうになったからイカ様したのよ何私女神なのよ神様なのよ神様ってのは全知全能の存在なのつまり私のやることは全て正しいって理屈が通るのよ何よ前回8位 文句ある文句あるに決まってんだろうそんな逆ギレ許されるかよてめえ何がついたバカにしやがって浜でタバスか飲ませてやるめて<笑>ごめんなさい逆ギレしたのは謝るからそれはやめて女神が見せちゃいけない絵面になるわ<笑>だい大体お前イカ様分を元のポイントで計算し直したところ中間発表時点で2位だったらしいぞえ本来なら実力で2位を取れてたらしいそれどころか イカ様がなかったらお前の好感度も下がらず不正なしで1位を取れてたかもな<笑>なんハーでよやり直しを要求するわねえお願いよもう一度人気投票やりましょうよもう一度やったって落ちた評判は戻らないぞバカだな本当にバカだなしみじみというのはやめてなんてことなのもうちょっと頑張れば成功法で勝てたんじゃない ね、えカズマ来たるべき3回目の人気投票に向けて対策を練るわよへえ俺はいいよどうせお前らには勝てないもんこういうのって女キャラの方が強いんだよ例えば俺が1位になったら脱ぐって公約しても票が減るだけだけどお前らが同じこと言ったら1位になるじゃんなんなら俺だって票入れるよあんたなんてこと言うのよそんなんで1位になっても嬉しくないわここは成功法としてめぐみんを研究するの あのロリッコがどうして1位なのかわかるかしら答えを言ってるじゃないかロリッコなところだろ違うわよここにメグミンがいたら漏れなく襲いかかられるわよメグミンといえば爆裂でしょその辺のおじさんに爆裂といえばって聞いたら間違いなくメグミンって答えが返ってくるわよそうかな魅力の一つではあるけどそれだけじゃない気がするな認めたわねカズマメグミンの魅力の一つが爆裂だって なら私も爆裂することができれば当然人気は増すってことよねその言い方だとなんか自爆するみたいだなそもそもお前爆裂魔法を覚えられないだろう。<笑>そんなのもちろんわかってるわよ要はあれよめぐみんの中二チックなところがいいんでしょわかってるわかってるねえちゃんとみんなのことはわかってるわダメだこいつちっともわかってない中二っぽいこと言って最後にエクスプロイー って叫べば私の人気も滝登りよそれじゃあ行くわよそれめぐみに聞かれたら絶対怒られるやつじゃんえちょっと待てなんとか昨日終わる失刻よ我がなんちゃらにおいてどうにかせよ学生の時来たれにウンニャラの歪みとないて現出せよおいアクア後ろ後ろエクスプローチャー